エリガトドジクチャンネルへようこそ。本日のニュースレターには、以下の最新ニュースが含まれています。日向坂46斎藤京子がボカロヒット曲、ラブかを熱唱つやっぽい歌声でスタッフを驚かせる。斎藤京子、日向坂46が、昨日11月25日に東京都内で開催されたイベント。 MDVVMAJ2021 セリブに登場した MDVVMAJ2021 セリブは全米最大規模の音楽受賞式 MDV ビデオミュージックアワーズの日本版として開催されている表彰式 MDVVMAJ の関連イベント 斎藤は日向坂46のステージを終えた後、新しいカルチャーの発展をより強く想起させるボカロ楽曲に贈られる、デイジーベルアワード、デイジーベルアワードを受賞したヒーラギ嫌い、ラブかおソロで披露した、ラブかワードをはじめ、様々なアーティストがカバーしている人気のボカロ曲で、オリジナルバージョンは YouTube で735万回再生されている。 洋げなベースラインとホーンサウンドが特徴のジャジーなナンバーで、斉藤は地声と裏声を自在に操りながらツヤっぽく、ラブかを歌い上げた。日向坂46のステージでは見せない斉藤の新たな一面に驚いたスタッフから、めっちゃかっこいい。と声が上がると斉藤は嬉しそうな表情を浮かべた。なお日向坂46のほか、B。 ファースト、上一置、ミリット、三浦大地、二十、乃木坂四十六、ザラムピージフロムエグザイルトライブ、緑黄色社会、桜坂四十六、ゆりずっと真夜中でいいのに。も出演したこのイベントの模様は、12月18日土十九時けら二十二時に m t v で放送。同時刻にフールでも配信される。四角 m t v フール。Hulu mtvvmaj2021 セリブ2021年12月18日土19時けら22時再放送2021年12月24日金23時けら2600ほか小なり出演者大なり B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 どうもありがとうございます。